すごく簡単に火がつくんだね。この前の火起こしとは全然違う。うん、あ左、左、右、右半身が。いや、めちゃめちゃ甘いて<笑>急に来た。あ、でも綺麗だね。はい、どうも、VGP のオチョウです。できたんでールール、細かい鉄線の、ね、ものなんですけど、ね、これ、電池1個で火がつくと、はい。電池1個で火がつく。そう キャンプで火種がないときに使える便利テクをご紹介します<笑><笑>危い、ね。危ないけどね。とりあえずちょっとスチロールをふわふわにしてほしい。あはい。こんな感じでいいのあんま固まってないほうがいい、ね。丸くふわふわに。重さがね。変化がある。今ちょっと二点七五。七五。すごいとこう。二点七五と、ねはい。はい。じゃあ火をつけるだけです。はい、電池で。いけ。 こうつけるだけですごい電池をコッとするだけであー。しかも綺麗だね。燃え方が。燃え方が。青くてもってった。もう一箇所ぐらいやっ、ね、たあきすごい簡単に火がつくんだね。うん、この前の火起こしたは全然違う。あんなに暗いして。ああ、って言ってた電池ちょっとするだけで。ああ、癒されるわ。すぐ火がついちゃうって怖いよね。確かに。まあ、危険というのは危険ですね。うん 火花ちっちゃうしああ綺麗だわグラムがおっとお全然上がってる上がってる最初2 7 5だもんねたんですけど、ね、2.77 よいしょあ全然燃えてない色が全然違うもんえいえいえいえい し永遠に遊べる。知るね結構。あ、2.8 グラム。<笑>ロックかな？ああ、だいぶ 10.1 グラムくらいは上がってね。実はもう終わったんですけど。はい、あ、終わったね。私個人的にこちらシンを作ってみました。三冠。三冠。みんなそれ言うの。<笑>まあ、こいつは名残しいんですが燃やした<笑>ほらこれこれなんだっけ？<笑>扇っていうか再配の。 「風タザンって書いてありま す, ありますそれをモチーフに作って着いた着いた悲しいああ我が子が上もつける、ね、あ下からどんどん我が子が悲しいよ燃やされていくあんまり広がらないかあ来てる たぶん、はたじゃねえ。なんか大喜びみたいな。あ、左、左右、右半身が。<笑>風を送ったら燃えるか。あー<笑>あー、ああ、そんな。いや、めちゃめちゃ燃えて、<笑>急に来た。あ、でも綺麗だね。いいじゃないですか。クリスマスイレブネニュースのこと。ああ、ああ、ああ。悲<笑>しい。 心が痛む。熱い。わ熱 い, わ熱いんですか。あの、火が。ああ。そう。あ、最後の兜。かっこよく作ったの真っ黒。いや、鉄線だからうにょうに思えてるの。そうですね。なんか青い信玄になった。<笑>青い信<神>玄。<笑>青銅の信玄。青銅の信玄、はい。はい、じゃあ、解説パートに入りたいんですけど。まずね、火をつけるのに電池を使ったと思うんですね。はい、電池。 ょョンで す,、ね、ンンでするそうで電池まあ、普通はなんだろう豆電球つないだり抵抗をつなぐんだけど今回は何も直接つけたから<笑>過大な電気が流れちゃったんだよね こ, のこいつとかこいつにあ直接抵抗とかを返さない分ちょっと強い電流がかかっちゃってでそれがまあ熱エネルギーになって燃えちゃったよっていうのがう今回のね電池のしか危ない ね, そう危ないね<笑>結構危なんで燃えたかったよいしょ ふ、は、だ、い、んねこう釘とか、まあ、工事現場とかにねあるのはまあ置いといては思えはしませんまあそうした怖いよねでまあ今回スチールールを使ったんだけど、はいまあ、スチールールはねすごい細かいちょっちゃい鉄の線で表面積が大きいとまあ釘とかよりもね全 然, ね全然違うから、ね、<笑>だからまああの空気中の酸素と反応する粒子数が明らかにね多いんですよこちら方だから 酸化反応がいっぱい進んで燃えちゃったよっていう。酸素、酸素の反応の数ですね。例えばこの電池をそのまま釘にビってやっても燃えるわけではないそうそう。なるほどうう。はい。つまり表面積が今回のミソでした。はい。というわけで今回はあれですね。キャンプのサバイバル術を。 お伝えしました<笑>。<笑>そうだね。今スチールフルとか電池一緒に保管してる人はとても危ない、うん。危な い, 危ない。だからショートみたいな感じになっちゃうから、これは分けて保存してください。はい、本当に危ないというわけで、まあまた面白いネタを持ってきたいと思います。はい、というわけで、次の動画でお会いしましょう。さよなら。